さんんこにちは、です今回紹介するのはモンベルのクロノスキャビン2型というテントを紹介したいと思いますこのテントなんとホンンダのロゴがいいているテントなんですこのテントはこのように屋根を作ることでこんな感じで大きなバイクも入れることができるほど大きなテントなんですけれどもこういったバイクでも持ち運べるように収納時の大きさや重さを抑えられているといった特徴を持っているテントなんですということで今回はモンベルのクロノスキャビン2型を詳しく見ていくんですけれどもまずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います 1つ、このテントにはサイドパネルが付いています。締め切ることもできますし、開けることもできます。また、付属のポールを使うことで、ひさしにできるなど、入り口の形を状況によって変えることができます。クロノスキャビンに似たテントはたくさんありますが、この開閉式サイドパネルが付いているものはなく、一度開閉式サイドパネル付きテントを使うと、付いていないものが不便に感じてしまいます。2つ、クロノスキャビンは1人から2人用のテントなんですけど、全室が巨大で、 165cm ものススペースがありますこれは他社製の似たような形のテントの 1.5 倍の広さです3つこのテントは横が 230cm もあります1人から2人用のテントの9割以上が横 210cm の中クロノスキャビンは 230cm もあるので身長が高い人も快適に過ごすことができます4つひさし用のポールもあらかじめ付属しています5つ付属品全て含めた総重量は 4.3kg です 先ほどの日差し用のポールを含めて 4.3kg です一方他社製の似たような形のテントは日差し用のポールも付属せずかつクロノスキャビンよりも小さいテントにもかかわらず重さが 4.4kg と今回紹介するクロノスキャビンの方が大きなテントで付属品も充実しているにもかかわらず 100g 軽くなっています6つテントは何年加工が施されています生地に火が当たっても自己消化し燃え広がらない加工です 7つ入り口が前後についています8つインナーテントだけで使用することもできますこのテントの弱点は2つあります1つ目は収納時の大きさが本体のみで横 50cm 直径 20cm ポールが横 46cm 直径 5cm と他社製の似たようなテントよりも少し大きめになっていますしかし僕が持っているバイクが入るテントたちと比較してみるとこのようにかなり小さいブルになっています2つ目は価格が約3万円と 土佐製の似たような形のテントの中では値段が高い部類になっていますしかしそれらのテントよりも室内空間も全室も大きく広いにもかかわらず軽いテントになっています直径は 20cm と大きいですが横が 50cm と小さいのでバイクのシートから大きくはみ出ることはなさそうです本体は袋から出してみます付属品はフライシートテント本体本体のポールザブポールが1本ひさし用のポールが2本針編が6本 1 9ンチのアルミピンペグが15本応急補修用のパイプが1本ですテント本体が 1095g フライシートが 1512g 本体ポールが 524g 粒ポールが 260g 下支用のポールが1本 244g ペグ1本 13g 応急補修用パイプが 17g で長さは 13cm でしたそれら全て含めた重さは 4347g でした早速組み立てていきます クロノスキャビンはいわゆるドーム型のテントなので設営はとても簡単ですまずテント本体を広げます次にポールを組み立てますポールはこのように十字になるように差し込むだけです組み立てたポールをテントの上に置き天井部分のフック2箇所をポールに固定します次に4箇所のポールの先端をテントに差し込みます最後に残りのフックをポールに固定すれば完成ですテント設営に慣れている僕で ここまでで約2分で完成しました次にフライシートをかぶせますこの時前と後ろの向きに注意してくださいフライシートは本体四隅のゴムでフックに固定します次にサブボールを組み立ててフライシートのホールスリーブに通しテント本体と接続します最後にペグを打てる箇所にペグを打てば完成です風の状況などに応じて張り編みを張ってくださいペグを打てる場所は赤丸の9箇所でした ということでホンダモンベルのクロノスキャビン2型を詳しく見ていきましょうテントの入り口の左右に通気口がついています中に硬い板が入っているので整えてあげれば通気口になります通気口はテントの後部の入り口の上にもついていますこちらは中に硬い板が入っているのでマジックテープで接続してあげれば通気口になります直線上に通気口があることで改善の通り道ができ快適な室内となります早速入り口を開けてみます 入り口は開閉式サイドパネル型になっており片側だけ開けたり正面を開けたりと周りの状況や風の状況によって使い分けることができます開けた扉はそれぞれくるくる巻きにして横に固定したり上側に固定することができます次に広い全室を見てみましょうこの全室がクロノスキャビンの一番の特徴かと思います奥行きは 165cm もあり人1人が寝れるほど大きな全室です 僕のバイクのホンダ 400X はフルパニア化されているんですけどサイドケースやトップケースを入れて履いていた大きめのブーツを入れても余裕の広さです雨が降っていてもこのように全室内で調理することができます今回ホンダドリーム博多店さんの協力によりこのテントの全室にさまざまなバイクを入れてみました 110cc の株だとこんな感じ 150cc の ADV150 だとこんな感じ 250cc の CBR250RR だとこんな感じ 750cc の XADV でもすっぽり入ってしまいました全長約 230cm の 1100cc のアフリカツインだとこんな感じでしたミラーが屋根に少し当たっていますがナンバーギリギリまでテントの奥に入れてしまえばなんとアフリカツインまで屋根の下に入れることができましたすっぽりとはいかないもののアフリカツインでも全室に入れることができるので 多くのバイクが屋根の下に入ってししまううののでではないでしょうかバイクが屋根の下に入ると言ってもこれじゃ自分が出入りできないじゃないかと思うかもしれませんがこのテント裏側にも入り口があるので大丈夫なんです最後に全長約 250cm のゴールドウィングを入れてみるとさすがにはみ出てしまいましたがそれでも先っちょ以外は入っているのでこの全室の広さがわかると思います次にインナーテントを開けてみます インナーテントは生地とメッシュの二重構造になっているのでプライバシーを保つことができますし暑い時期は網戸に寒い時期は閉めることで長いシーズン使うことができます開けた扉や網戸はくるくる巻きにして横に固定することができますこのクロノスキャビン2型を使ってみて気づいたことがあるんですが似たような形のテントや似たような大きさのテントは今では1万円台でも購入することができますがそれらのテントに比べてこのクロノスキャビンは ファスナー部分や各部の接続部分それぞれのパーツなど一つ一つが質のいいものが使われており品質はそれらのものよりもはるかにいいと感じました先にも述べたようにこのテントには裏側にも入り口がついています裏側にも約 80cm の前室を作ることができるのでとても広いテントですテントの中を見てみましょうテントの中はシンプルな室内です入り口の左右4か所にインナーポケット 天井にはロフトがついており小物などを入れておくことができます寝袋やマットをテントに入れると結構ごちゃごちゃしてしまい小物が行方不明になりがちですよねこういったインナーポケットやロフトがあればそういったことも解決しますロフトの裏側にはランタンフックがついていますしロフトの下側にもランタンフックがついています僕が寝てみるとこのようになります一応2人まで寝ることができるテントですが横の大きさが 130cm なので1人プラス荷物でちょうどいい感じの大きさだと思います 寝てみた時の視点はこのようになりますここで一旦フライシートを取り外してみますこのテントはこの状態でも使用することができるので夏でも使用することが可能です他社の似たような形のテントのフライシートも外してみましたここで2つのインナーテントの大きさを比べてみましょうどうでしょうかクロノスキャビンの方が若干大きいのが分かるでしょうかクロノスキャビンは 230cm 隣のテントは 210cm の大きさです こういったドーム型のテントのほとんどが 210cm のサイズですがクロノスキャビンは 20cm も大きな室内になっています僕はチビなのであまり気にしたことはありませんが身長が 180cm を超えるような方にとってはとても重要なことだと思います付属のポール2本を使ってひさしを作ることができますこのポールは高さ 165cm で1本 244g2 本で 484g と軽いポールですがアルミニウム合金でできており 直径が 1.45cm と太いいものでできていますひさしを作れるテントは珍しくはありませんが雨が降った時それらのテントはここに水たまりができてしまいますしかしクロノスキャビンであればこの部分の裏側にトグルがあるのでトグルを止めれば水が排出され水たまりになりにくくなっていますひさしの下にバイクを置くのもいいですしテーブルや椅子を置いてちょっとした秘密基地のような感じでキャンプを楽しむのもいいと思います耐水圧についてです 耐水圧はフライシートが 1500mm 床が 2000mm となっています目安ですが 1500mm で強い雨に耐えることができると言われているのでクロナスキャビンも十分な耐水圧を持っていますテントの縫い目の内側には防水の CM テープ加工が施されていますテントはいくつかの生地を合わせてできておりこの生地と生地の縫い目から水が染みてこないように内側から防水のテープを貼りますこれが CM テープ加工と呼ばれるものです 安いテントでもフライシートの縫い目には全箇所シームテープ加工が施されていますが床の四隅の縫い目やマジックテープの縫い目などにはシームテープ加工が施されてないことが多くありますしかしクロノスキャビンは水がかかるであろう箇所には全てこのシームテープ加工が施されているので縫い目から水が漏れてくることはなさそうですフライシートに水をかけてみましたがポリウレタンコーティングにより水が弾いているのがわかると思います とといいううことででかかったたしししょうか大型型バイククも入るテントクロノスキャビン2型を紹介しました今回数あるテントの中でなぜホンダのロゴを入れたのがこのクロノスキャビン2型なのか担当者に聞いてみたところ今回の目的はキャンプツーリング初心者に提案している商品としているため山岳用のテントに比べて室内が広くて天井も高くてゆったりと使えて前室も広くて荷物がたくさん置けるモデルをピックアップしましたと回答をいただきました。 確かにこのテントは身長が高い方でもゆったりと使えますしそれでいてこういったひさし用のポールとかもあらかじめ付属しているので他ににい足する必要がないのにもかかわらず品質も高くてキャンプツーリング初心者だけでなくてキャンプ初心者にもおすすめできるテントだなというふうに思いました。ということでエンディングの前にもう一つだけおすすめしたいジャケットがあります。僕が3年4年近く愛用しているジャケットなので気になる方は是非最後までご覧ください。 エンディングの前にもう一つだけ紹介したい商品があります。ストームクルーザージャケットです。これなんとですね、えー、僕が今着ているこのオレンジのジャケットと一緒なんです。僕が着ているこのオレンジのジャケットなんですけども、いつ頃から多分3年ぐらい前に購入したんですけれども、 えー、僕の動画を見てる人であれば、えー、知ってると思うんですけど僕の過去の動画、えー、ほとんどこのオレンジのジャケットを着てますし、えー、海外ツーリングでもこのオレンジのジャケットを着てますし、えー、今年の夏に日本一周した際もこのオレンジのジャケットを着て、えー、日本一周してましたってな感じで、えー、アウトドアの YouTuber である僕がもう3年以上、えー、この。 買い替えずに愛用してるんですけどもなぜ僕が、えー、このジャケットを愛用しているのか主に3つの理由があります、えー、僕はこのストームクルージジャケットを愛用している1つ目の理由なんですけども、えー、オーールシーズン対応だということですこのストームクルージジャケットはゴアテックスという生地で作られています、えー、ゴアテックスは雨とか風をしのいでくれるんですけども自分の汗は 外に出しててくれれるんで、えー、れないっていっう特徴があります夏はこれレインコートとして使用することができるんですけども、えー、寒い時期は防風防寒着として使用することができるんでこれ1着持っていれば一、えー、年中使用できるというジャケットなんです僕が愛用している2つ目の理由なんですけどもちょっと地味な機能かもしれないですけどこのフードなんですよねちょっとフードをかぶってみますねはいどうでしょう今フードをかぶってみました僕の 目線、僕の目が隠れてるのわかるでしょうか、こんな感じで。ほら、すごく見にくい、僕も前見えてないんですごく見にくいんですよね。なんで、こうやって、こうやって上げなきゃいけないんですけども、これ、えーまあ、歩いてたりすると、すごく面倒なんですよね。なんですけど、このストームクルージュジャケットは、わかるかなこの頭の部分にですね、この頭の部分に、ここ、マジックテープがついてるんですよ、ここに。とか、ここに、えー、紐がついていたり。 あとはこの部分に紐がついていたりするんで、例えば今、すごく目線が見づらくなってるんですけども、この頭のこのマジックテープを止めることで、はい、どうでしょう。ほら、今、僕の目見えてますよね。ってな感じで、このフードを自分の顔の形に合ったえ位置で調節することができるんです。一見地味な機能に思えると思うんですけども、もしこの機能がなかったら、 ずっとこの状態でこう前見えないようにこうやって歩いてあ前見えんってなっ て, こうやって毎回こうやってこう位置を調節するような感じにしなきゃいけないんでこの風ドが調節できるっていうのはすごくこう便利な機能なんです。 気に入っている理由3つ目の理由なんですけれども修理でできるとということです、えー、今回紹介したテントもそうなんですけれども、えー、モンベルの製品っていうのは、えー、壊れたり破れたりしたら、えー、モンベルの店頭に持っていけば修理を受け付けてくれますで、えー、この、えー、僕が今着てるこのストーブクルージジャケットこう3年以上使用してるんですけどこの背中の部分分かるかなこの背中の部分のここ 一部分だけ縫い目があ違ううのかかるでしょうかこれですね僕が、えー、購入してすぐ、えー、焚き火の火の粉が飛んじゃってここですね2箇所破れちゃったんですよ背中が。ですごくかっこう悪いしあの雨水も雨も入ってくるんで修理したいなって言って、えー、でも3万円ぐらいするジャケットなんで修理代金1万とか取れるんかなと思って、えー、モンベルのテント持ってたら。 しかもか格好悪くポンポンってパッチを貼るだけじゃなくて、えー、見た目も良くなるように一部分というか大部分をこうちゃんときれいに直してくれたんで、えー、モンベルの製品というのはそういったアフターサポートがしっかりしているという面も安心して購入できる点だと思います、えー、この3つの理由が僕がこのストームクルーズジャケットを3年以上愛用している理由ですこここの肩の肩部分ですねここ ちょうどこここら辺かなこの部分にこのホンダのロゴが入っています。これですね。じゃじゃん。ちょっとね、これ、借り物なので着ることができないんですけども、ちょうどこの左腕、左肘ぐらいのところに、えー、ホンダのロゴが入っているっていう感じなんですけども、このストームクルーザージャケットも今回紹介したクロノス・キャビンと同じく。 全国のホンダドリーム店でで購入すすることができます、えー、全国のホンダドリーム店に行けばこうやって実際に手に取って触ることもできるので、えー、気になる方はぜひ、えー、全国のホンダドリーム店に行ってこのストームクルージージャケットの素晴らしさを実感してみてくださいほいってことでかかったでしょうかストームクルージージャケットの紹介でした2021年に入って多分4年目ぐらいなのかなもう使い始めてそのぐらい愛用しているジャケットなのでとてもおすすめなジャケットですということで今回紹介したテントクロノスキャビン2型とこのストームクルージュジャケットの詳しい購入先などは